ダメだめだなこれ。だめだなこれ。だめだなこれ。これがディズニーじゃあもう一回いただきましょう。みなさんよろしいでしょうか。みなさんよろしいでしょうか。イェーイーーー。じゃあ構えの合図をお願いします。はい、い, い。登り方の人に乗ってね。<笑>そう乗ってください。 あすごいな新しいねこの感じなんか見たことない。うん確かに<笑>新しい。 じ ゃ, じゃあ、それあ、は月十五日、宮坂入れ口祭り、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。きょうつけー。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまし た, いましたはい、素敵なピーアールをしてくださいました。新谷さん、グラッコさん、そして、レンデコマイの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。